今 EPUB という新しい電子書籍の企画これはまあ国際的に、えー、欧米で採用されている企画 で, でやっとそれの日本語版というものが、えー、昨年来、えー、完成いたしましたでこの日本語版は縦書きと、えー、ルビ教科書に必須の縦書きとルビというものをサポートしますので これからは教科書もですね EPUB でもって普通に出版社が出すことがやろうとなえばできるそういう技術的規格が生まれました今まではそれができなかったんですねですから標準規格でもって縦書きとるみができるようになったので教科書もこれからはアクセスブルにできるのではないか あのデイジーと同じ技術を、中で使っておりますので。ええー、アクセスくるな、教科書、が作り、売る、技術であります。で、ええー、デイジーの場合には、いわゆるエックという、えー、技術をベースに、これまで。開発をしてきたわけですけれども。最新版の、あのデイジー、デイジーの四。 においては、ご、えー、存知の方もいらっしゃると思いますが HTML の 5HTML の5というものと XML を組み合わせたものになっております XML の長所を活かしさらに HTML の利便性も活、えー、かしたものになりますでえー アクセシビリティとしましては、えー、数式を自動的に読み上げるということもできますし、えー、ナビゲーション読みたいところを簡単にですね、えー、出すそういった機能も持っていますでテキストを、えー、自動音声で読み上げることもできるしあるいは人間の肉声でもって読み上げることもできる両方できますでこの肉声でもっても読み上げることができる とても大事で教科書の場合にはあのどうしても自動的に読み上げさせると間違うことが多いんですね。で間違って何回も間違った読み方を吸り込まれたんではあの教科書の役割を果たせませんのでやっぱりそういうそのきちんと正確に読んでほしいというものについては人間が正確に そういった音声を、えー、読み上げとして使うことができるそして今読み上げているという部分が後、えー、で音んのほうで実現してもらえると思いますが、えー、ハイライト表示そこに、えー、集中できるという効果を持ってますで文字の拡大の、えー、ろん な, 判定などが書き上げて良いるですし読み上げのスピードも速くしたり遅くしたり、えー、自由自在にできるということになります えー、EPUB は EPUB と書きます。で、えー、EPUB と Daisy は、えー、それぞれ、えー、改訂作業をするときに、えー、共同で改訂作業をしましたので、えー、Daisy4 の、えー、技術でもって、えー、配布する、えーまあ、Daisy4 の配布する、えー レディー図書というのはインパブという形式を取りますですから、えー、皆さんが、えー、これから電子書籍を購入される際にですね、えー、形式で xmdf とかあのー、いろんな形式の中にインパブっていうのがあると思いますインパブであれば、えー、レディーのアクセシビリティの技術を、えー、活かして、えー そのまま、えー、障害のある方も、えー、読むことができる、えー、チャンスが大きいというふうに考えておいていただきたいと思います、えー、普通に市販される時の電子書籍は、えー、あまりデイジーとは言わないで ePub と言っている場合がこれから増えていくだろうと思いますそれはですねデイジーの場合にはたくさんのファイルを、えー、そのままあのこれまで、えー コブダーに収めて、えー、提供することが多かったんですが EPUB の場合は ZIP ファイルになっています。えー、圧縮して全部まとめて一つのファイルになっています。えーまあ、見た目一つのファイルになっているので取り扱いがしやすいという部分になりますの で, でそういう配るときの形としては EPUB というものをレディ ー, ーで制作する場合にも使います。ですから ほぼこれからはデイジンと b p u b は同じものというふうに考えていただいてよろしいかなとただ制作するときはデイジンとして制作するツールを選んでいただくとですね b p u b でも出せるしあるいは展示でも出せるというふうになるかと思いますそして、えー、一つ覚えていただきたいのはデイジーパイプラインという、えー これはトゥールです、ね、変換ツールがこれからはとても大事な役割を果たしますちょっと図示いたしますと d イジーの4っていうのはいわゆるソースファイル制作するときに作るソースファイルというものになりますそしてパイプラインというコンバーターを通しまして EPUB3、えー、最新の e p u b 形式です、えー、この中にはビデオまで入るものと、えー、音声だけのものとテキストだけのもの音声のないテキストだけのものあるいはテキストと音声と画像といった4つほどの形式のものがありますそしてこのレイジー4のソースファイルからは普通の図書印刷する普通の図書も 出すことができるそういうソースになりますしもちろん拡大図書も出せますそれから点字点図それもこのレイジー4のソースから出すことができるそういうふうな一つのソースファイルでさまざまなニーズを満たすそういうマスターファイルそれがレイジー4というものになるという関係でございます でえーまあ、簡単にあの結論的にまとめますと、これまであの私に関わって、えー、日本の教科書を使って、日本で、えー、日本語 の, その教材を使う、えー、実証実験等の結論といたしましては、えー、次のようなことをまとめとして申し上げることができると思います。 えー、これはあの皆様の配布資料のですね、あのー、後半が、えー、文部科学省の、えーまあ、研究の報告書というのがありますで、えー、そこにあるものと同じなんですけれども、えー、まとめますと「デイジー版の電子教科書は、えー、教科書と同様のレイアウトでテキストと画像を提示し 目的やページあるいは段落によるナビゲーションの可能で必要に応じて読み上げの部分及び速度文字の大きさやフォントの種類、カラーコントラスト等の調整をすることができるこの0字ーー版教科書を読むことに障害のある児童生徒に提供する実証実験を行った結果学習意欲の向上等の効果が見られる 特に試験問題をデイジー化して提供した結果は顕著で通常の紙のテストでは全く回答できない生徒が独力で問題に取り組み学習の到達度を示すことができた。す e p u b 3として近く発表される方式の電子書籍はこのデイジー e 個性の優れた機能を備えることができるのでデイジー方式もしくは e p u b 3方式の電子教材の出版を強く推奨する。 えー、EPUB3 はですね、えー、日本時間で言いますと10月の12日、えー、公式にリリースされました。えー、そういう意味で、あのこ の, あの、えー、お配りした資料をまとめというのは、えー、3月現在まとめなれますので、えー、これはあのもうすでに EPUB3 が公式にリリースされましたので、 ぜひ、これからは教科書はインパル3でもって出版をしていただくと、先ほどのように、米国でさまざま苦労をして、最後に一つのファイルフォーマットというふうにたどり着いた、その成果をですね一挙に日本では実現できるチャンスがあるというふうに考えます。以上です。 ご清聴ありがとうございました。